皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第4回動的プログラミング第3部コメントです。では、あと、この最後のビデオで、今週と先週に対して、学生とのやりとりについてのコメントと、あとは今週の宿題についてをコメントします。じゃあ、行きましょう。じゃあ、まず、あの、ここからのコメントなんですけど、 先週の課題の、まあ、あのと、なんか、誰がどの課題を解いたの情報を見ると、多くの方はね、あの、一番最初の問題を解けて、そこではまったんですね。それを気をつけてください。あの、この、今回の課題が、あと、まあ、すべての課題が、まあ、8問が入ってますですね。その8問全部同じ難しさじゃなくて、 まあ、簡単な問題とそうでもない問題もありま す, です、ね。で、問題の順番が難しさ順ではないんですね。難易度順ではないんですよね。だから、あとまず問題を解く始める前に、特になんか2問とか3問、4問を目指してる人、なんか全部の課題、全部の問題を解くと目指してない人は、それでも全部の問題を読んで、 どの問題が難しいか、どの問題が簡単かを考えてみてください。ですね。あの、まあ、前の課題もから、それ、まだやって、それはやったことない人が、前の課題を見て、それを見て、なんか練習しましょう。そのスキルはとても重要です。どうやって難しいかどうかを判断するかですね。まあ、一つは、今回、今の、今までの授業でよくやった、あや、話してたのは、 なんかその課題のサイズです。あとは分かりやすさだけですね。いろいろな課題を読んで、この課題が分かりやすいと、この課題は分かりにくい。それがありますので、それだけでもなんか難易度のなんか判断ができます。次は課題のサイズね。なんか入力のサイズが大きいですと、タイムリミットでエクセルがなりがちっていうことがありますので、それも気をつけてください。次はなんかあの、どのオグリスも使うかですね。 べての授毎回の授業でいくつかのオーグリスムを紹介しますので、それぞれの課題がどのオーグリスムを使うか、このオーグリスムが分かりやすかかたか、分かりにくかったか、実装しやすいかとか、実装しにくかったか、それがありますので、まあ、ぜひ、投稿し始める、プログラミングし始める前に、全ての課題を読んで、なんか難しさを判断してみてください。はい。じゃあ、 では、学生からのコメントへ行きます。クラス定義が必要なものが苦手です。はい、気持ちわかります。僕もクラス定義をすることがあまり好きじゃないです。できるだけ、あの、root のタイプで使ってプログラミングしたいです。ただし、あの、まあ、短いプログラムですとそれが相応なんですけど、プログラムはどんどん大きくなると、クラスが便利になる、になっていきます。ですね。 競技プログラミングの場合、まだ半分ぐらいなんですけど、でもこのコースの中でも、クラスを使って、その後クラスを、クラスを作って、その後クラスを使ってプログラミングしやすくなる場合が多いなので、まあ、それもあと考えて頑張ってください。まあ、プログラムが使えば使うほどやりやすくなりますので、まあ、なんか、苦手なことを我慢して、 たくさんクラスをプログラミングしていきましょう。少しずつなんか楽になっていきます。あとは、この学生から、高専時代の卒業で TSP やってました。そうですよね。あの先週は TSP につし少し話してましたけど、今週の課題が TSP があります。まあ、じゃあ、これは楽勝で、ぜひあの今週の TSP の課題があの解けてみてください。 あとはもう一つの学生が、従業動画でエボルショナリアオグリスム、まあ、進化計算とジェネティカオグリスム、遺伝的計算が出てきて懐かしかったです。あ、そっか。なんか、高校の時に勉強したことはありますか進化計算が。まあ、ぜひ、進化計算に懐かしいで感じてるとか、興味があるなら、4年生の時に、なんか、あの、うちの研究室に遊びに来てください。進化計算についての卒論を書きましょう。 これはなんか学生からのコメントです。で、あとは、あと、今回の問題を紹介したいです。ウェディングショッピングが、まあ、みんなが、えっと、見てましたですね。あの、そのから、なんか、ビデオで説明しました。あと、Largest Submatrix も、まあ、これが、なんか、その、さ、えっと、あれ、なんか、行列、二次元の行列のサム。 のレンジサムの課題です。Collecting B-Pass と a n i d i r e c t i o n a l TSP が最短経路の探索です。特に Collecting B-Pass がなんか TSP が DP でそのままで説明してませんでしたけど、まあ、前回の授業で考えると TSP がサブセットなんか、あと、ペミューテーションの探索ですので ペミューテーションの前端作から DP にどうするか、今回の授業でいくつかの例を見せましたので、それを考えながら TSP の DP を作ることができるんでしょう。Exact Change が Coin Change に似てます問題ですよね。Mersha Skyline が、えっと、これちょっとなんか難しい方の問題なんですけど、Largest Increasing Subsequence です。 なんか問題の入力が、えっと、なんか幅、Largest Increasing LIS なんですけど、ハーバー含められている LIS なのであと、やってみてください。13dots がナプサクです。ナプサクで、なんか、ナプサクが分かりやすいと思った時に、ぜ、ま、ひ、あ、13dots をやってみてください。 あと、ジルライドズアゲン。ジルライドズアゲンがレンジサムで、多分今回の課題の中の一番簡単な問題かもしれません。なんかウェディングショッピングよりジルライドズアゲンが簡単かもしれないですね。まあ、こんな感じで全部、すべての問題見て、自分で難易度を判定してみてください。判定しづらい時だと、まあ、あの、明日のオフィス c e h で話ししましょう。では、これで。 終わります宿題を頑張ってください。